よ、うん、はいどうもとめるのチャンネルです。は, い, はい。早速今日の企画いきます、はい、はい。今日は何するの喋らない<笑><笑><笑>今日はハロウィン特別企画、はいはい、2022年上半期ミスタードーナツ人気トップで歌う当てるまで帰れません 帰らない。まずミス度自信ありますか。どうですか。ない。うーん。ハバーはっきりしてよろしい。ハンバーグでんあんまり食 べ, <笑>食べ、ね、あんまり食べる機会がないね。うん。はいじゃあルール説明しますね。皆さん。ちょっと沖縄なまりです。ルール説明しますね。はい。<笑><笑><笑>ルルねねはい、え事前に先ほど。 しししてチーム対抗にしまヒしロ、うん、ミちゃんチームとヨコちゃんチームね、うん、で、えー、まあ普通にトップ10に入ってると思われる、うん、ドーナツを当てるゲームです、うん、で点数制で1位が10点、うん、でがいて10位が1点、うんうん でただしその1位から10位以外のものを言った場合、うん、今ハロウィンなんで、うん、あのハロウィンのドーナツが出てるんで、うん、それを余分に食べてもらいますだから言ったやつが10位まで入ってるって思ったやつを食べなあかん、ね、言ってだから余分なことをしたあかん、ね、<笑>そうそうそう<笑>でその中でまあドボン そして5位を当てたチームはマイナス5点としますえー、っと一<笑>人の陽子ちゃんは損やのだって一人で全部食べなあかんの助っ人としてともさんが入りまし食べ る, 食べる<笑>あの戦力になるしで、あとゲーム中に一回でともさんは一応一緒に買いにも行ってるし大体分かってる<笑>、うん うんなんかあうん、だから一応得なんやけど1回だけ相談可能です友、はい、さんに、はいくら入ってるかなとかどう思うとか、はいうん、ないかなとかいうのでもいいけどとただし友さんが正しいことを言うとは限りませんっていうのも友さん曖昧にしか覚えてないから、うん、それを参考にするかしないかもうこは私は聞いたわらあ 何かこっちチームやからその答えるときに順番にだから答えていってもらうってあげるよ<笑>そん<う>な<笑>うう<笑> 1回だけ使えるチャンスだからあとに使う方がトもさんお腹いっぱいになってきて真剣に考えて言うかもしれないしっか<笑>さっき言ってたよね「トリックはトリート」ってトリートを十分に存在 いくださいー入て<笑>どうぞどうぞ今からお楽しみくださいということでんな渡れる<笑>お皆さんお手元に携帯を用意してください。はい、年, 年ということは。 1月から12月ってこと。えー、えー、年配師も半数。す<笑>じゃあ選考ずっと。選高校を決めていきますか、じゃんけん。はい。高校いいじゃん。はい。あいこでしょ。高校なんや。も、え、う、ー。10位狙っていかへんや。10？10 10点やろ。10. 10? 10点 10? 1位から10位を当てればいいんだよなそうです よ, うですよもうそらもうこんなん決まったあるよ先行ねはい先行ようこちゃんはいようこちゃん第3 位, 何位狙う3位お<笑>エンゼルフレン チ, エンゼルフレンチあいいねえそれ食べたい<笑><笑>っ、ねね、3位 <笑>よかった、ね。 食食食べべべべなななななななかかかかっっっっっっっったたたんんんんだててててて答え言ったのにに間間違違ううん、ういいいいいいいいもらですかうなんですかないですすよよどちちああみ外れ少個半といいいい入入まま食べてください。 食べる食べ全部食べてください。全部、うん、だから言ってんじゃん。<笑>そうじゃないと面白くないやん。きっついわーん<笑>。だから真剣にならなかった か,、ね、だ, かだから真剣にならなかったあんまりそうじゃないえなんで言うの入ってると思ったから。よ、うん。入ってると思ってんだ。もしこれ入ってへんかったらもう一個食べてもらおう、うん。絶対入ってると思う。わ。 そういういれはそうやん絶対力ゼロかはい行けますよ、うんうん、はいエンゼルフレンチは10位以内に入ってます 七点。えうん、ん間違っやたらじゃない 19... 何のののっっってのおかいってのって<笑>の<笑><笑>いいてん、ねうん今みなな止ままるにあれれれれれだここここここここここ話いいいももや、私たよねううううううううしそと見一一一一一一択ですそれ行こう一択で行行行行行どれですか お二人が選んで。せの。ポンデリング。ポンデリングね。なんか空入ってるわな。絶対絶対。ポンデリング普通のやつですか。普通のやつです。シンプルイズベトでございますよ。<笑>これでしょう。ああ、なるほどね。これでし ょ, でしょでございます。ますうん、ー<笑>こちらね。うん。うん 半 分, 分かりりややすすいいね、うん、これめっちゃ分かんるしすいな。<笑>どうどう予想は<笑> 単独1位あ1位 ね, 1位 ね, 1位ねじゃあな、うん、点いい第位、<笑> 2位ですね。 ななこれれよより上がおうどうぞ上ががいいいいいい次どどくつかパイ行きたたはないよ、まあ、ないようドーナツ だ, よナツ だ, よナツだっけ<笑>教えた教えた食べ普通のドーナツってどれなの それを言っちゃう。いやそれはまともさんに質問でいいですか？いや、ちゃいちゃいということ。ポ<笑>ンデコクトいきます。次ヨンコちゃんの答えはポンデコクト。はい、はい、これは6位ぐらいには入ってると思いますね。うーん。アポンデリングのちょっと文系。そう。カピハンポンデコクト。うん。ちょっとあの言ったらちょっと文系というか。十位以内に入ってます。 これはしたおーしししよ初めて撮った。 マジであうんお、うん、ういしい。ポンデ黒糖の ギリ<笑>ギリやね。そうやんなと思うね。だからさんポンデリング二種目と思って、とい う, んうんうん、ってことはなますますいちごとかはないわけやな と, かと思うね。ポンデの、ポ、うんうんまあ、<笑>ンデ家のまあ三丁家の、ポンデ家の三三条やろ。こんなん絶対ありえへんわと思うね。なんか も, もっと万人受け な, いない、もっと万人受けしないといけないと思うね。ではやっぱこれやな？ じゃありが、はい、とってんん<笑>もうございます。 どっちでもいいうーんいやととっってもらってン こ, <笑><笑>こここれで1って当てこれで、うん、これに答るるああラいたたりましたどうぞはいいどうぞっんか<笑>では1位狙いで。 フフフレレレンンチチチクルーラーフレンチクルーラーーーーーーララははいいいいい長男フレンンななななんねるるほどな、うんうん、あるかなままああああかかかかもな1位ででややョコレートついてたたらちょっとやっとぱーかり食べましょううのし大好きです私これ楽しい軽くてもいいのもう食べても、うん そうなんか重たくないのか、うんうん、<笑>は い, はいどうぞ私大好きです。いただきまー す, <笑>す。私はそんな何でもないですけどいただき<笑>っ言ってから。おちゃん甘いの好きやからいけんじゃん。言うたそんな甘いの。うんうんやっぱり美味しいこれ軽くて美味しいですか。うんうん、うん、なんか重たく な, ない本当 え、うん。兄さん食べな い, ですかいや。や<笑> えどなにかんいやでもうかちょっとあんま気がしなそういですようもんやっぱりマッ ど, どこなんだよな、うん、チョコレート好きかなみんなサクサクが好きかな あ, あくまでもね顔一人一人一人<笑>見てくんな、ね、<笑><笑>チョコレートというドーナツドーナツあんまり好きじゃないなみんな甘いのでな基本あんま食べもんなあ、うん、でも何やいうたらサクサクっとしたオールドファッション的な聞いてるよ、ね、<笑>感じかなとか思ったり<笑> ねんけど。隣<笑>天井見てるから。ど<笑>う い, っいってこと？<笑>なんてうなずかそうとしてる。<笑>でもなんこれゴイっぽいわ。エンゼルクリーム。私大好きやってる<笑>私こ の, の<笑>学生自分に。うん。私ものめっちゃ濃いなたこれ。オールドファッションにシ の, の, のかチョコファッションにしま。 おおおうん、チョコファッションよーし いいいはないと思うんだう。 私意外とおんかこうお腹空いてる時とかたこういう系食べたりとか。 どうだと思いますか うんいやゴンじゃね<笑>ドボンするかもしれんなっていう気はするうーんおお何点のマイナス五点五だ、うんうん、った、ねうんうんうんうん、チョコレートがかかってるから、うん、まあ好き嫌いもあるやろうし、うん、もしかしたら廃てはいるては い, <笑><笑><笑>はいるけどなったてはいるけどやっぱりまあもしかしたら真ん中らへん <笑>入ってくる<笑>はっはい、はいすごい、まさか でもさ、フレンチクルーラーのこのチョコのやつはあかんかったやろう。だってうん<笑> 必要ね。これは入ってくれてるんじゃう、あのー、どうだまるってのね。ああもうキオミちゃんのそれをだって好きあったもんめちゃくちゃこれ行ってみよう。うん、はい決まりました。いね、はいあのそしたら私から8分、はい、した。<笑>私が高校生時代によく食べておりましたエンベルクリーム。 やっぱりお願いします。ちょっとご、ごいっぽい。<笑><笑>ごいっぽい、ね。はちょっとね、ゆ、う、で、ん、て, て、おちに、うん。もしかしたらな、これごい来るかもしれない、ね。そ う, そうそう、先っぽ、はい、ゆでて、ね。でもな、これごいっぽいは、エンゼルクリーム。な怪しいね、怪しいね。でも今これコーラスっていう字が書いてるから。 凍らしたら美味しいやつや。冷凍して食べる方法もあるよって書いてある。栄養、えー、見えたの。ただね入ってるとは思うよ。私重要な。あります。あるよねー。あるよねー。すごい好きだったんだ ね, 私ね。間違いない。私も私も好きそ。そのなんかその砂糖のかかり具合とかかなん か, のか甘いの好きだからっ昔。なんだ。なんだ。間違ってる。 しくかじゃあいただきまーすあれドボンじゃないことを祈ります。 うじゃないことを祈りま す, りまーすやっしなんかやっぱ美味しいいし、うん、タウンタウの浜ちゃんもそれ好きや、ねうん、へーなかへーへーおいしいですかうんた うんうんうん、ははい、いくよ食べ終わりましたか、うんうん、ではエンジェルクリームの位ッーよいやー か, ー<笑>良かった。 いしいよでもークリームとかってないよな。 好きじゃないいねん。があるねかということはゴールデンチョコレートかなっていう。 はいとても曖昧。<笑><笑> ちなみにココナッツチョコレートはあ2個目も答えてイプ<笑><笑>ちなみにココナッツチョコレートってあるんかなある な, あ る, な あ, るあるか な, るかな食べたことないあ、食べたことないんやな、なるほどならないな<笑>じゃあゴールデンチョコレートに決定ここおゴールデンチョコレート<笑>はい、ファイナランサー あるかかかかどどうううとさんがそうついいてないかどうかまずえよしーでーっと、えーえー、入これはい食べよう。 いやそののための可能性からな<笑>え俺が教えたの<笑><笑> まんこれ入ってたかいやこれかてち っ, ちがすし私もこっちのこうしてて で, でるこっちあき ま,、はい、ますよ。順位発表 うん、あゴールデンチョコレートはで、位えっ なん私もいらないから食べたらボ ロ, ボロボロボロするような食べ物。<笑> いな<笑>っ<ち>やだー違うっぽいの見て。 <笑><笑>いやーない で, でも絶対ありえへんってことはないでこれは絶対、はい、ありえへんかけ離れてはないでも絶対おいしいじゃあ私たちが食べたいやつ、うん、はいどうぞいきま す, いますせーの<笑>オールドファッションハニーオールドファッションハニ ー, ー<笑><笑><笑>オールドファッションハニ ー, <笑>ハニーこっちかに<笑>、うん、入って っっよなん回ハロウィン挟むってた気遣いありりやぱこう、見った選ばしてあげようじゃあほんまこっち選ばしててあげるって<笑>ーロ<笑>嬉しいこれにしこれにしょ マグミンと、これろ、クロスケ。何この目、めっちゃ可愛い。こ, れこの 人, のこの人。めっちゃ可愛い。この目。この人。めちゃ。ほんまや、この子こんな目してる。<笑>顔が違うんだ。そ<笑><笑>れぞれに。うん、じゃあ、あちょっと。食べたかったから、いいよね、正直 ね, <笑><笑>ね。そうやな。 で食べよう食べようでちょっとあのここにかわいやけどちょっとすいません食べて真ん中 か, か, からぶた切りますたいいただきます美<笑><笑><笑>、うん、美味しい、うん、美味しい、うん、美味しいいいいいん、うんうん、なそんななななな思ったほど甘くない、うんうん、甘くななくなるなうん <笑>なんかゴールデンの衝撃がもう、うん、これれずっっ と, い<笑>ランーっと食べたらいつこれなんかいかんんなかん で,、ねね、<笑>でもな。 よよようこちちちちちゃゃゃんんがめちゃくちゃさえ渡ってているののののの子子供供気気持持わか、ねね、だ確かに、うん、だかか確にだだら私今の若者とかそれははなけけどでこんない食べよ、ね、コン国土だけは自分道もうそれでいこうかな。う いやば い, いなあ<笑>。ハニー中郎で行ってみようか。ハニー中郎。うん、ー, ーでいいんですか。な, なか冒険したもん。冒険して。いやいいと思うし、でも冒険したなって感じ初めてお。ちょっと冒険で。で意外と今日は八ぐらいに降りさないけどね。洋子ちゃんは今日されてるから入ってる気がする私、ねうん。でもうちすきりだから入ってないと思う。<笑><笑>そっち。<笑> ししししっっっっをなくしてるでそれなくててて、うん、てますそれががが入入るるはよよゃ量量量おかしいなと思分量がって分ハハハハハ ますご い, 食べやすい 私ここでは聞こえるやん「ハニーちは」とか言って横ちゃんすごすぎるんですけどいやすごすぎるんて走ると思ってたのにね、うん、<笑>おたし知られてるやんか私な<笑><あの><笑>王道はショハニーとか言ってたのにほんなんもここであ、うんなヒントも言ったろうかおう言って<笑>いや<笑>かわいそうすぎるからおう言うて難しいヒントはなまあ王道やね やっぱりやっぱり定番や私は思うもうそれ言ってくれたからわかったおもちやな<笑>全然言っちゃうからと思って愛し愛しい人の定番ちゃうからなそうやねでもな私もこの辺来ると思う言わへんけど、ね、<笑>言わへんってことだこれ入ってるんだ食べたいなだいたいこの流れを見てもらってたらうんうんありがとう<笑>よっしゃ はい決まった、うん、もう今の美香ちゃんのとこ言で決まりました、うん、流れ見てな流れ見てな<笑>流れ、うん、じゃ あ, あの七位に入ってると思う、うん、ドーナツははいいたしますせーのオールドファッションオールドファッショ ン, ション、はい、もうやっぱりシオールドファッションははい、はい入ってまーす「だよねーだよねー」 やっぱ定番やんなななっいいいいいでで名前のの私たたちの予想希望<笑>で当てほしし、はい<笑>うんまあ、だきますじゃ あ, あと一つしかないの何これは定番やね。うん はいそれではオールドファッションの順位は、うんうん、第7位。<笑>やっと。<笑><笑> 4点かなっ点、うん。これでもあと一つやん。うんうん、2チーム同時に1個選ぶ。うんうん、そうする、うん。外れた方が、うん、ハロウィン。 そんなね、<笑>あのそんな奇抜なやつは入ってへんと思うねんどうなんやろって感じやねんなともさんはでも当てた当てたえー、ともに暑いよ当てたの、うん、あ違う違う、10位以内に入ってるっていう感じ、うん、え、好きなタイプあたしはまぁ、あ、って感じみか、ね、さん好きなタイプそのタイプ8位 どうも。あなっえだからったんだ、ね うん、最後の個は食べてもらのかな最後一、うん、いのと定番ではなさそう私が今狙、うんうんうん、っ, ってるのはこれか。 ここれれじゃあ。 私たたちは決まりた決まりし、うん、よのでじゃんかぶったあるよ分に。するカ カブっ決めとこかぶ っ, ったらじゃんけんで、ね、負けた方がもう1個選んだよ、ねうんうんうん、はいこよっしゃ、はいっっまたないくです、うん、せーーーーでいままずじゃハハニニディッッッププはありますか ありますれ<笑><笑>今日絶対い私これやわんあ同時に行ここゃうマ、はい、スタードクリームは、はい、入ってます てれれれれれれテレレレンテレレレンテレレレンテレレレンテレレンテいこンテレレンテレレンテレレンテレレンテレレうううううう<笑>、はい、そろそろあ れ, あ れ, れでレレンテレレンテレレンテレレンテレレレ 8位ははい。言ったやろ<笑>ここやろ こ, こ, これ もうな、うちょっと言うてて、もうちっと言うとてるこいい感じで好やけど、じゃあだからみ言ってたけど、微妙な感じ、もうこれや、でも食べたことないな、うん。私ハニーディップは食べたことある、カスタードクリームも食べたことある。うん、これな、もうないって言ってたから、ーこっちかと思ってて。よかったね食べれて今日。<笑><笑>じゃあ言ってたから、あ今日もすごい今日めっちゃ最近、全部あてるやすごい、痩せてた。すいす スタードクリーム入ってるか、あ、やば、もう最後まで行かれたと思って。うん。入ってんかっ<笑><笑>ありがとう、<笑><笑>私のために。いいのよ、<笑>あの、ちょっと私、<笑>私これ好き。うんうん、好きや、私も、うん。食べない。<笑><笑>食べるだって、ここにこれあるから。<笑>これもきつい。えー、これでも、これと交換なった でも、うん、確かにゴールデンチョコレート意外じゃない意外やわ私も意外やわ、ね、でもそれをめっちゃ分かってるしさすごないまあ私ってすごいねー<笑>えーっとはい計算してくださいんはあ、<笑><笑><笑>お腹にいっぱっ<笑><笑>、うん、は, はい結果発表結果発表<笑><笑>なんと ュ ー, リーチームが9点点点点点大マイナス合計で す, すごい かは私は絶対弱点だったからそこでおは、ね、す晴らしい結果でした。えー で今回食べましたね ま, またこんな企画もいいなと思ったら、はい、チャンネル登録とコメントいいねよろしくお願いしますそれではまたまだだバイバイ美味しかった